これでよ「でもこれうわっうわっうわっうわっうわっうわっうなんでわっうわっうわっっっうわっうわっうわっうわなん で, しょうかでっうううわっう わにすら目がつくのも嫌になりました先生の夢は何だったんですか大人になると忘れちゃうもんなんですか先生人生相談ですこの先どうなら楽ですか涙が人を強くするなんて全部気分でしたああこの先どうなら